こんにちは万丈市から参りました正門よさこい響きです、えー、今回北地の国よさこい祭り第20回大会誠におめでとうございます、えー、本日は、えー、私たち、えー、ゆかりのある平野正門をテーマに、えー、昨年も披露させていただきました影武者という曲なんですが、えー、昨年は、えー、衣装が、えー、間に合わな 本日は、えー、新しい衣装で、えー、挑みますに来ました。本日はよろしくお願いいたします。フドリコ、はい。響き。まさかどよさこい響き。 桜。 I have no more than o k a g e のレイ